3月18日放送会は、平野市洋が街ぶらロケを行い、その中での言動をメンバーが当てるコーナー、クイズぶらり平野くんがオンエアされた。この日の舞台となったのは韓国。平野は水産市場を訪れ、生きたタコを端に巻きつけて食べる新感覚グルメを体験。タコの吸盤に唇を吸われて跡が残ると、平野は、見て、これ。 タコに座れすぎてキスマークついたんだけど、嬉しい、とニヤニヤ。また、韓国のチンミケブルやホタテのバター焼きも味わった。さらに、K-POP カルチャーを体験、として、韓国芸能人ご用達の美容室でメンズメイクをしてもらうことに。ドラマではカラーコンタクトをつけたことがあるという平野だが、今回は、俺はいいかな、そで勝負したい、と裸眼、ラガンを選択。 また、ジャニーさんも言ってたんですよ。アクセサリーをつけて輝くんじゃなくて、あなたが輝け、って、と、ジャニーズ事務所創設者の子ジャニー北川氏の言葉を紹介。JR の頃って、アクセサリーつけてたらマジでキレられるんですよ。てめえちょっと来い。アクセサリー、外せ、バカ野郎。ってなどとジャニー氏と振付師の先生に怒られたエピソードを介護した。 これに対してスタッフがメンバーの長瀬角がよくアクセサリーをつけていると指摘すると平野は角は JR の頃からよく怒られてました。ずっと怒られてたと暴露。長瀬は前髪の位置を鏡で調整するという癖についてもよく叱られていたそうだ。なお、韓国メイクをした自分を鏡で見た平野はうわっつ、と悲鳴。 目元が赤いメイクに、想像の3倍赤 か, かったんだけど、寝不足5日目みたい、とつぶやいていたのだった。この日の放送にネット上のファンからは、平野しようという存在がかっこよすぎて、アクセが邪魔というのはわかる。そのままで勝負したい紫輝くん、かっこいい、でん、そんなに怒られてたんだね笑い、といった声が集まっていた。